皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年2月20日。また新しい1週間が始まりましたので、ストーリーの進行は一旦ストップとなります。まずはトリニティからですかね。というわけで、忘れないうちに乗り込みましたが、当然ながら勝てるわけがないのです。達人クエストはドラゴンガイヤを選びましたが、今週も我々は何の成果も得られませんでした。 そして、あんなに強かったダークドレアムも、今や1分クッキングされる時代でした。そんなこんなで、エピソード依頼帳だけは速攻で終わらせることに成功したのでした。ガーディアンは、槍を握ってサミダれ好きをしているだけでとても強いという噂を聞きました。でも、まだ強い槍を装備できるレベルではないので、町の武器屋で買ったホーリーランスを装備してみました。 それでこのダメージが出るということは本当に強いのかもしれません。そのまま試練の門にも行きましたが、早くレベルを上げて強い槍を装備したいという気持ちが高まったのでした。これで今週の集荷はほぼ終わりましたので、あとは時間が許す限り真相の迷宮を回りたいと思います。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。